ステップ5。複数のキュービット。今までの話してたことなんですけれども、まあ、例としては1キュービットしか使ってないんですが、もちろん、量子計算には複数のキュービットを使いたいですよね。まあ、量子通信、量子インターネットについても複数のキュービットを使いたいでしょう。じゃあ、それからちょっと見てみましょう。まずは、2つのコープテンビットの状態を、まあ、レビューしにしましょう。 それだったら2の次情の状態は可能でしょうかね。4つのステートは可能なんですけれども 00,01,10,11 です。この4つの可能性。量子ビット だ, だったら2つのキュービットだったらまあ同様ですね。 先のの 00,01,10,11 も一緒にそれが出てきますでしょう。こ の, この場合だったらこれまあ、これも規定ベクトルと 言, と言いますけれども。そうすると、汎用の状態を表示にすると、まあ、2つのキューピットの場合だったら、こういうふうに書きますけれども、その 00,01,10、11の状態は、 各 term が出てくるんですが、まあ、それの前 の, のかける数 字, 数字 が, がアルファ、ベータ、ンマ、ータと呼びましょう。これだったら、これも再機械は必要なんですけれども、アルファ絶対値の事乗プラスベータの絶対事乗。これがまあ、一つのキュービットの状態なんですけれども、これが 2キューでット で, で4つのステートは可能になりますから、これが4つのタームに合わせて1 2にはなるんでしょう。これが、ガーマ絶対値の事情が、がこれまあ、このタームから出てくるんですが、これが、えっと、1、0が出てくる確率ですよね。じゃあ、それだったらその4つの確率を合わせて、まあ、 確率は全部を計算すると、もちろんそれの出てくる確率は1なので、まあ、これが正規化と言いますね。そうすると、これが4つの期待のベクトルになるんですけれども、00 の, の 規, 定規定ベクトルが1000、01の規定ベクトルが0100、 1,0 の規定ベクトル が, が 0,0,1,0。1,1 は 0,0,0,1。さて、その規定はどうやって作れるでしょうまあ、これはテンツルプロダクトと言いますね。テンツルの掛け算。これが、この記号を使うんでしょう。 バツ が, がと、丸の中には罰をつ け, るつけるやつなんですが、これが A のケットとかける ×B のケット。まあ、これがかけるとと×とも言いますけれども、これがテンサルの掛け算 な, なので、計算 の, の手法はちょっと違うんですね。まあ、ある場合にはテン掛ルけ算ではある場合には掛け算だけと言いますが、それが、まあ、その、クリアにしするときはだけにしたいと思います。 すると、この a1、b1 の, のベクトル と, と b1、b2 の, のベクトルをそれが、テンソルプロダクトに取りたいんで、そうすると、2つ目の、えっとえっと、後輩 の, の b1、b2 のベクトルをこっちに置いて、それがかける 前,、えっと、前者の、のののと ベクトル の, の A1。で、a 1の b 1 b 2のベクトル。と、下のところには、一緒に B1B2 の, の, のベクトルかけるその a 2のところ。で、これが、前者のところにはそれが掛け算にはなるんですけれども、後者 の, の, のベクトルが、それがそのまま置いて、じゃあ、かけると、と、 出てくる結果が A0B1、ごめんなさい。A1B1、A1B2 A2,。A2B1、A2B2。例にすると、この0のベクトルと1のベクトルをテンソルプロダクトにすると、この1、0×、0、1にすると、まあ、 1かけるこの0、1のベクトル。この上の半分はそうなるんですが、と下の半分がこ の, 後者の前者の0かけるこの0、1のベクトルで、これが00になるんです。もう一つの例にすると、まあ、例えばこれが1かけるマイナスの状態。じゃあこれが0、1のベクトルかける まあ、ルート2分の1の 1-1 の, のベクトル。そうすると、こ の, この最初の0、その上の0かけるこの 1-1 のベクトル。まあ、この上のところは00になるんでしょう。下のところには、この1かけるこの 1-1 には、まあ、これが出てきますし、このコンスタントのところには、とルート2分の1もそれも出てくるんでしょう。 さて、それが、ベクトルの、の, の、テンソルの、掛け算ですが、行列にもできるんでしょう。これは、A の、の、の、行列と B の行列の掛け算なんですが、これが、まあ、普通の、ベク、の、行列の掛け算じゃなくて、これが、テンソルの掛け算 な, なので、テンソルプロダクトとしては、まあ、この、丸ツと、バツの記号を使って、 まあ、ちょっと拡大すると、A の行列は、まあ、E1、A2、A21,A22 A2、ベク、ク B1 B1 B1、と、Tensor product B111、B12、B21、B22。すると、この校舎の B, の, B の, の行列をそのままこっちに入れてかけると、前者の A1。 A11, A12, A21, A22 A2, の書くところにはかけるこの B の行列にすると、まあ、出てくるとと、全部のコンビネーションが出てくるんでしょう。じゃあ、最初の行列が2る2の行列だったんですけれども、結果としては4る4の行列にはなるんです。これはまあ、 これもディラックのノテーションなんですけれども、この場合だったら、A は、えっと、A、大文字の A が、がその、小文字の A の, の状態 に, には、えっと、演算し て, してますし、この大文字の B と, と小文字の B に, にしていると、最初の方 に, には、括弧 A、Tensor product B、 カッえっと、A 状態、テンソルプロダクト B の状態、イーコール A の行列かける a の, の状態かけるえっと、テンソルプロダクト B の行列かける b の状態です。さて、例として見てみましょう。パーリー X の演算子を最初のキュービットだけに採用させましょう。さて、す, すると、x かける i まあ、この i というのはそれが2つ目のキューットには何もしないとの表示することなんですが、かける、うちの状態の、ψ の Psi を持っている状態なんですが、それは、イコール x かける i、まあ、テンサルの掛け算、かける α00 plus β01 plus γ10 plus δ11。すると、 まあ、アルファ α ゼロプラスベー β11 プラスギャマゼロゼロプラスデルタゼ01。まあ、この書き算は全部細かく説明する必要ないと思うんですけれども、まあ、ちょっと見てる見み、自分でやってみればいいと思います。じゃあ、でも、その最初のの x かける i をちょっと見てみるとと、まあ、このゼロ0 1ゼロの行列かけるゼロ0 1にすると、 左上のところには全部は0になって、右上のところにはこれが i になるんですね。これが同様に。左下にもそれもあの i になるんですけれども、1001と、右下のところには全部は0になるんですね。じゃあ、えっと、細かいレベルで見るとと、そ の, の、後者の1001 の, の行列になるんですが、 もうちょっと拡大して、ズームアウトでしてみると、この形は前者の0110の行列と似ているでしょう。じゃあ、こういうふうには、かき算します。